うん、ゴー午前ウィークもついに始まりましたが皆さんどこが行き交いますかといってもコロナの対象でなかなか外を出るのが難しいですよねなぜコロナなの感覚が失礼したのかな すしうまそう今日はね、まあ、ゴールデンウィークが始まったわけでもないんですが今日は台の中を除いて買い物して大好きなサラダ寿司を買っついてきたわけなんですけどね おーーね、うん それおすすめの昼飯の味わいこれね昆布でサ寿司を巻いたものなんですよね あのね、これは僕が大学生の頃にあった話なんですけどもあの、まあ、当然ゴールデンウィークとかあるっていう学生でも休みがあるんですけどもその時バイトに受験募集支援者募集士でもあって何べあべこれするって友達とそこに電話したんですねそしたらとりあえず健康診断なんですが受験者を受たいので来てもらえますかなんて言われてはい の水開発するためにンンが欲しいみたいにしてるまあその頃は俺もその友達もねハゲではなかったですよだけど僕は血液検査で落ちちゃったんですよねなんか脂肪が多かったのかな急性脂肪が高かったのかわからないですけどもねそれで僕は交通費の3000円だけもらって帰りましたけども このて伝い を,、ね、を毎日頭に乗ってください。ということで、キャッチしたらしんですけどね、その薬の副容量は、こっちには何も伝わってこないんですよね。どんな意見をするのか、何をどうすればいいの自分自分か全然分からなくて、そしてよく電話していて、これどうもお伺いして、意味がないの、どうも。 ステップ足を傷で最後は頭の方<笑>頭のこの部分頭頂部このねザビールのフランシスコザビールハゲみたいにどうしてもこの天井の部分がハゲになったんですよね結果的にはねでまあその時はお二人とも髪の毛があったんですけどもで、そいつがねかわいそうに最後の治験の時に髪の毛をねシューッと取しますって言ってたらしいんですよこいなあの ちょうどこのあたりの朝間のそうに一緒に四方を切り取って栽培するらしいんけど、どんな死なないかわからないんですけどね。でそ十歳その人とあったらね、朝間のせっぺんに毛がないんですよ。なんかマんそうこみたいなの貼ってましたけど、お前やるなって言ったら、いや、俺は金のためだって言ってましたけどね。ん、あれは面白かった。 で、今は、そいつはもう完璧に弱点の限りなんですよ。もう頭痛と毛がないんですね。僕の前は、ちょうどこの顔の下りあたりから交代していって、バックするんですよね。オールバックはもう今できてないです。 と、楽しみ楽しいた間だろうなと思いますけども、昔から昆布を食べたら、毛が生えてくるっていう、うん、そういう話しませんでした。これ、昆布はね、たくさん生えてて、おいしいし、毛が生えてきてたらなと思うんですけども。うん 俺ね、その検査を継続してたら、大体1万円もらえるらしいですよね。血液検査とかって、さっきも言った通り、俺は血液検査に引っかかって、ダメだったんですけども、そしたらね、喜んでましたね。検査で3万円負けて、さっき、やーって言ってましたけどで、最後に、今度は何するの今日で終わりだろうって言ったら、そもそも書いて、軽い用にしてるわけですよ。今日で最後だから、二度と行くことはないだろうなって言ってたんですね。そしたら、頭を受ける。吸い込みさせられて、 かっこういうとかしてたんですけどね、<笑>こん な, んあるじゃないやわあって言ってましたけど、もう3枚もらったんで、楽しかったそのはげになるのはね、そんなん今あるんですよね。 ハゲの、ね、友こ、ね、うまかったです、ね、いう漬物でも。 あるんですよねうん今日も久々に美味しいなおい。 彼はまさにこの生き様っていうのを表してるんですよ子供の効果は早いじゃですよねそれ、うんうん、はしとつもにだんだんだんだん切らなくて目が上がっていってもう頭すかさになったり本当にそれ上げたような頭にねなったりしますよ当然ね っなひっかいあかん脂2回でしょうが1回あっそれじゃまあいいでしょうおいしく食べれたらね今日は早めの早めじゃないかな遅めの給食だったんでねもうおいしく食べれてるかられたらよかったですね、うん、それでは卵焼きがみ 今日はこれで終わりたいと思いますそれではまいしちゃーん難<笑>しい<笑>